はいどうも。真っ赤なおひげとピンクの尻尾がちゃんポイントゆずくんです。あ。動画の途中ですけど、チャンネル登録、コメント、高評価、お願いします。皆様は、中国の製品に対してどんな印象を持っていますか 今回はこの w i s というサイトで SSD を購入したので、開封と検証をやっていきたいと思います。ちなみにこの状態届いたんですけど、中華製ってほぼ同じような袋に入って届くと思うんですけど、あれってみんな同じ場所が作ってるんですかねやべ。こっち住所側じゃん。モザイクするのめんどくさ。とりあえず開けていこうか。てか今回、あのー、梱包がしっかりしてて開けづらくて、まあやっぱり精密機器だから、 やっぱ配送の時に壊れたりなんてしないようにするために、こんだけ厳重するのはわかるけど、本当に開けにくい。手がひどいなハサミの持ち方。<笑>こんなんジで参考にされたら溜まったもんじゃある。開けるように手間取ってたんで、こんな感じで開けました。中身がそう、あの、保育園の頃に使ったことあるような、この、 なんだろう、うクレヨンみたいな箱が中に入ってたんですけど、僕のイメージで言ったら、黒か白かのシンプルな箱でこう届いてくるみたいなイメージがあったから、このクレヨンみたいなこの斬新なデザインって逆にこう、いや、ダセーわ。これ、右上に 2.5 インチハードディスクケースって書いてないあれかなハードディスクケースが売れなさすぎて、 ハードリスクケースの中に SSD で入れて売ってるみたいな感じなのかななんか、この50ギガ、500ギガって書いてるのかなこれ実際0っていうつもりで書いてんのか、50ギガなのかちょっとわかんないけど。で、中身がこんな感じか。なんかマまマあまあちゃんとしてるんだね。俺は SSD だけが入ってきてるのかなと思ってたから、まあケースがある分ちょっと嬉しいなとは思ってるんだけど。 こっちがどっちだこっちですね。こっちにあって、えー、なんか、めっちゃ沈む。っえ、どう、どうすんのこれ。使えないじゃん。多分これさせないですね。させないね。これ、どう、どうすんだこれ。これ、不良品かこれ、そもそも不良品送っていきやがったのあいつ。<笑>不良品ですね、これ。まあ、そうだね。不良品で、こう、端子が入んないんだったら、まあ、仕方なく、そう、仕方なく分解しなきゃいけないじゃないか。 これは分解せざるを得ないじゃないかということで分解しなきゃいけないんですけど、分解に多分15分以上かかっちゃってるんで、それをさすがに全部見せちゃうと、それだけでもうみんな飽きちゃうじゃないですか、こう。こ分解の動画長くないですかってなっちゃうんで、とりあえずあの、まあ、長くかかった分はちょっとカットさせていただいて、早送りカットという形でやらせて、で実はこのケース、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、 後ろの蓋さえ外せば、前は簡単に開いてしまうタイプのハードディスクケースだったんですよ。で、前の蓋を開けてみると、出てきたのは、ハードディスク。意味がわかんない<笑>。本当に意味がわかんない<笑>。これ SSD 買ったんですよね。そしたら、500GB の SSD 買ったんです。そうですね。えっと、500GB、えっと、えっと、あの、あ皆さんちょっとあの、 ちょっと誤解を招いてしまったことが、あるのかなちょっと多分だけど、これ SSD なんだけど、ハードディスクの外見してるだけっていう説も多分あると思うんだよね。あるんだけど、なんだけど、ケースが、ケースが、あの、今すごいデザインが、デザイン性がこう豊かな、中国製なので、デザイン性的にもすごくいっぱ い, い持ってて、ハードディスクなんだよ。外見はハードディスクなんだけど、中身が SSD の 500GB の可能性もあるから、よく観察していきましょう。ちょっとね、ちょっと、ちょっとだけ時間をください。で、これ表面見たらわかると思うんですけど、80GB とは確かに書いてないんですけど、80GB って書いてるのをちょっと見つけてしまって、で、あの、生存年月日見たら、2014年の2月6日っていうことで、2014年に SSD があったかどうかっていうのは記憶として定かではないんですけど、まあ、80GB、 バイトの SSD をですね、あの、この、作ってるートっていうとこが作ってるんですけど、ここで、ま、調べさせてもらったら、80GB の SSD は多分作ってないのかな多分調べ方にもよると思うんですけど、調べ方悪いのかなまあ、でもとりあえず見つかってなかったので、とりあえずこれはハードディスクですと。で、ハードディスクなんだけど、まずこれ 80GB のハードディスクじゃないですか。私が買ったのは 500GB の SSD なんですよ。そもそもの、あの、記憶媒体として違うので、まあ、これは詐欺ですね。 で、今回買った額っていうのが、プラス100円したら日本製買えるよねっていう額だったわけよ。じゃあなんで日本製買わないんだって話なんだけど、まあ、使えればどこでもいいかなって思ってたから、ま、あ中華製っていうか、ウィッシュのサイトを選ばせてもらったんだけど、ま、あでも実際今回、あの、詐欺しに来てるっていうか、ま、あとりあえずそうだよね。80GB のハードディスクを 500GB の SSD だっていうのは多分詐欺しに来てるから、ま、あ詐欺しに来るなら、外からでも単つなげるようにしとけようなって話だよね。